色画用紙を使った水イの葉っぱの作り方です。色鉛筆で筋を入れることで、立体感があり、しっかりとした葉っぱを作ることができます。葉っぱの型紙は、説明欄の URL からホームページを開き、画像をダウンロードしてお使いください。型紙をプリントアウトして、 周りの四角い線で切っておきます。四つ切りの色画用紙を折って、四分の一の大きさにします。色画用紙と型紙をぴったりと合わせ。ところどころ、ホッチキスで留めます。ここでは、色画用紙を三枚重ねていますが。切りにくい場合は、重ねる枚数を減らしましょう。まず、二つに切り分けてから。 周りの線に沿って丁寧に切っていきます。ホッチキスで留めているところは一番最後になるように切っていきましょう。歯と歯の間は切れ込みが深いので。髪を回さず、刃先から根元へと切っていきます。切り込みがあったところで紙が外れます。最後に。 ホッチキスで留めている部分を切り離すと、バラバラになります。緑色の色鉛筆で筋をつけていきます。この時、筋がつきやすいよう、下には柔らかい布などを敷きましょう。シュージー用のフェルトの下敷きなどが便利です。まず、葉っぱと葉っぱの間から根元に向かって筋を入れます。 次に裏返して上下逆さまにします先ほどつけた筋の真ん中に根元から刃先に向かって筋をつけていきます根元を見ると山折り谷折りが交互になっていて刃先まで折り目がついているので立体感があり折れにくいしっかりとした刃になります 刃先まで色鉛筆でなぞった方が表です。水仙の花と組み合わせて壁面飾りに使ってください。